なります今年で、まあ、あの終わりにしようと心に決めて、えー、たや3年という感になっますの<笑>な<ん>かなか<笑>公認が見つからないというの が, <笑>、えー、正直ながますで今白川さんからいろいろお話があったと思うんですけれども、えー、私自身の本業は政府系の研究機関の、えー、研究機関 政府系の研究機関の研究員になります、えー。今は経済産業省の経済産業研究所というところで研究をしておりまして、えー、専門分野は経済学になります。でその中でまあデータ分析とかいろいろやってるんですけれども、BTA という現場にまあ入って、まあ、いろいろ 直面しましまで、えー、いろいろな活動をしてきたんですけれどもその中で一番感じたのはもっとこうテクノロジーを使ったらみんな幸せになるんじゃないかということを感じたということで、えー、白川さんのメッセージャとそんな話をしてるときにコードフォー r j というものの取り組みを伺、えー、って今度サミットあるよという情報を聞いて、まあ、酔っ払った勢いでエントリーしてみたらあの通してもらえたというような。 えー、こと で, に立っておりますでここのセッションの進め方としては、まあ、こういう形で進めようかなと思っていますまず私を含めて登壇者の方今、えー、中村さんから、えー、林さん鈴木さんと私含めて4人いますけれどもそれぞれ自己紹介とそれから PTA の現状ここにいらっしゃる方あの PTA そもそもどういうものなんだろうっていうことを あのご存じない方も多いと思いますので、えー、PTA の現状と課題とその、まあ、可能性についてお話しいただいてあとはその ICT 活用への、えー、期待とか、まあ、その経験談なんかをお話しいただければと思っていますでこのセッションの最終的なゴール私自身の 目, 目標としては、まあ、CodeForPTA というものの立ち上げ 活動の開始ににに何かかきっっけななればいいなといとううふうに思私まちコ、まあ、c o d e ー p t a のミッションとか取り組むべき活動の具体的なアイディアとかそれから進め方に私自身 c o d e ーなんたらっていうのは参加したことがないので c o d e ー p t a というのを始めるとしたらこんなやり方がいいんじゃないかというようなあの進め方についてあの専門的なえ皆さんからアドバイスをいただければ えー、ありりがたいといと う, うに思っておりますでまず私の方からはえ残りの時間で PTA とはじゃあ何かというところについてちょっと概要をお話しさせていただきますまずまあ PTA と, いうあのとは何かといった時にまあ皆さんまあ世間一般的にはあまり内情知らない方からするとま誤解があるんじゃないかなというふうに思います例えばまあ PTA と聞いた時に教育ママ の集まりなななんじゃいいかみたいなそういったイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですけれども昔はそうだったのかもしれないんですけれども私の知る限りりそういう状況にはない感じです。PTA に関わっている人がみんな教育熱心かというとそういうわけではなくてむしろ教育熱心なお母さんは PTA にはなるべく関わらないようにしてそのまま浮いた資源できちんとパートをして。 働いてそのお金を塾に突っ込むというようなことで効率的に教育を進めるという形になっているんじゃないかなというふうに思いますなので PTA に関わっている人たちっていうのはどちらかというとなんかボランティア精神が高いとか人のために役に立ちたいというような方が一生懸命やってくれているという状況かなというふうに思いますあとは学校のためとか先生のためというの組織 ということもあの思いがちなんですけれども、実はあのよくよく考えてみるとそうじゃない、特に公立の小学校ですので、税金で運営されているわけですので、納税者は我 々, 我々保護者なわけですね、で学校の先生はその、えーえー、どちらかというとプリンシパルエージェントでいうと、プリンシパルは保護者、エージェントは、えー、先生というそういう立場なわけですので、先生のために保護者が奉仕をする。 いうのは本来で考えてみると全然逆のなんですけれども実態でいうと先生のために何かしてあげるというようなことになってしまっているというような状況になっていますあとは子どものためのやっぱり組織なのかというのもありまして私自身が思うのは半分正解半分はやっぱり自分のため関わることによって何かを得るというのが保護者自身が何かを得るというのが PTA の実態なんじゃないかなというふうに思います であとは PTA とは何かということですけれどもまず構成員は会員と呼ばれますが学校に在籍する児童の保護者および教職員ということでお母さんお父さんとそれから先生というのが会員になりますで目的は子どもたちの健やかな成長でそれから重要なポイントとしては入退会自由の任意段階であるということになります 主な活動としては安全安心とか子どもの学校生活をより豊かにするあるいは家庭とか地域の教育力を充実させるでそれから外部組織との連携協力を促進するというようなそういった役割が規約に書いてありますこれを目指して行うのが PTA だということですであとは PTA って結構あの どこの統計にも乗っかってこないんですけれども、結構な経済圏を持っていまして、えー、人でいうと PTA の会員数は全国で、まあ、私の推計ですけど、850万人で、えー、一つ一つの学校の予算規模はだいたい会費が4000ぐらいで、えー、世帯数がかかりますので、えー、各学年3クラスのぐらいの平均的な小学校だと、毎年約200万円の会費を回していると。で それを全部合わせると推定の市場規模としては300億円ぐらいになるとここには各活動に関わってくれている人たちの労働力の機械費用は入っていませんのでそれも含めると1000億円以上の規模になっているというような状況ですあとは PTA 役員の業務内容ですけれども まあ、定例会やったりとか定例会のための資料の準備をしたりとかあるいは配布資料の作成をして学校の先生にチェックしてもらってそれを修正して印刷して製本してプラスごとに分けてみたいなあのことが結構大変ですあとは学校行事のお手伝いを頼む時のサポーターという形で募集かけるんですけどその募集のお手紙を準備したりとか えー、集まった人たちを、まあ、集計して割り当てたりとか割り振ったりとかですね、まあ、そういう、えー、業務がありますあと学校だけではなくて地域行事にも、えー、PTA の役員が借り出されるというかあの依頼が来ますで、まあ、行事お祭りとかですねそういうことだけじゃなくて、まあ、その後の反省会の懇親会とかそういうのにもまあお呼びがかかるとかで、まあ、それがあの結構負担になったりする あとは一つの学校だけじゃなくて区の単位とか市の単位とか全国の単位でえ PTA の連絡協議会というのがありますのでそこの行事の手伝いとかえ参加してくださいというような動員がかかったりしますあとはあの学校の中でのパトロールとかあとは講演会などの啓発活動を企画運営するというようなことあとはあの会長ならではなんですけれども、えー 入学式とか運動会とか卒業式で子どもたちの前で挨拶をするスピーチをするというのがありますあと一番大事なのが公認探しも自分たちでやらなければいけないというそういったのがかなりこう、まあ、負担が大きいとで役員の負担感の大 き, 大きなポイントとしては地域との付き合いが面倒くさいと。あの あとはクレーム対応、クレーム対応も結構地域から来ることが多いんですけれども、あのそこに対して、まあ、対応する必要もないんですけれども、それを聞くのもなんか精神的に辛いというようなものがあります。あとは、えー、そもそも面倒くさい、先ほど見ていただいたようにいろんな業務がありますので、えー、面倒くさいし、まあ、かつ見返りもないというので、あるいはそもそも全例投手でやっているようなことばっかりなので、意義も感じられない。なんかとろ 大変ただじゃあ全部なくなっちゃっていいのかっていうとまあみんなそういうふうにはあまり思ってなくて誰かがやってくれればいいだろうと自分はそういう損したくないということでフリーライダーの問題というのが一番大きいかなというふうに思っていますあとは個人的なことですけれども PTA 会長になってよかったこととしては一番大きいのは大人になったなというふうに自分が感じたことを 特にです、ね、その小中学生に向けて何か話をするという経験というのは私自身は全然なかっそれまではなかったんですけれども、小中学生に何を入学式で幼稚園から上がってきた1年生に何話したらいいかとか、まあ、そういうことを日々考えてあの生活をするようになったというのは、一つ一番自分自身がなんかこう大人になったなという成長を実感できたというのが一番大きいです。 でまあ、それに付随してですけれども、あの視点が変わったというところが大きいと、昨日もあも運動会だったんですけれども、PTA やる前は自分の子供しか見てなかったんですね、基本的には。なんか演技してたらサボ、なんかうまくいってないなとか、そういうこうら探しという感じですねそういうのを見てたんですけれども、PTA 会長として見ると、運動会の後に挨拶しなきゃいけないので、あの俯瞰的に行事を見るようになったと。そうすると あの去年と比べてここは良かったなとかあのそもそもあの天気が良くてみんなあの熱中症にもならなくて良かったなとか、まあ、そういうこうあの俯瞰的に物事を見られるようになるというところは大きいかなとそういう意味でいろいろな面で、えー、個人的な成長を感じられるというのが一番大きいかなと思いますあとは、えー、PTA のじゃあイノベーションの、まあ、阻害要因というところですけれども えー、いろいろありますが、えーとまあ、一番大きいのはあの、コミットメントが、まあ、けすあの 足, り足りないと、誰もこう、まあ、何か変えた方がいいなって誰みんな思ってるんですけれども、じゃあ、自分がそれを率先して、えー、変えていくということを、まあ、するような仕組みになってない、みんな一年こう、任期で基本的には変わってきますので、やろうと思っても中途半端に終わっちゃうと、だったらやらなく ネット衆でいいんじゃないかというような形になっているのが一番大きいかなというふうに思いますあとは PTA の今後の方向性として私が思っているのはこのままいくとなくなっちゃうというふうに思うんですけれども変わるとしたら一つはその所有と経営を分離すると会員を代表を払っている会員は所有者なんですけれどもそれと経営する人たちっていうのは専門化していって例えば法人化するとか まあ、そういったところが必要になってくるかなとあとはミッションを、まあ、その上でですねミッションを再定義して、まあ、学校と教育委員会とどう出まけしていくのかということを、まあ、考えていく、えー、必要があるかなというふうに思っていますあとは Code for Japan ということで、えー、こういうツールがあったらいいなというのが主に2つありまして1つは生産性向上のためのグループウェアもう1つは、えー、各自 の,、まああのボランティアというか サ ポ, ーサポーターというかそういう人たちのこう善意に基づく行動によって p t って成り立ってるんですけれどもそういった貢献をなんらかこう見える化してちゃんとこうインセンティブを高めてられるようなそういったこう報酬システムみたいなものが例えばなんかブロックチェーンみたいな技術を活用してできたりするとえみんながやってよかったなというふうに思えるようなえ仕組みができるんじゃないかなというふうに なイメージを今あの持っている状況ですすみませんちょっと長くなりましたけどあの以上になりますでは、えー、続きまして中村さんの方から こんにちは中村ひ と, みと申しますえ私は大学1年生の男の子と小学校5年生の男の子2人のお母さんでありましてえ現役の PTA 会長の2年目をやっておりますえ PTA 会長をやるなんて夢にも思わなかったんですけども、まあ、自分を奮い立たせるためにうちの学校の家庭数っていうのはだいたい500あるんですけど500の家庭数の中でお父さんお母さんっているんですけどだいたい1000人ぐらいの中で私が 会長をやってくれれっってて頼まれたんだなっていうふうに自分を奮い立たせるために思ってるんです1000分の1の確率に選ばれたんじゃん頑張ろうって思ったりとか死ぬまでの間に PTA 会長をやらないで死んでいく人の方が多いじゃんとか思って自分は今頑張っていますそんなふうに考えてやってたらだんだん楽しくなってきたので今すごくあの楽しくやらせてもらってるんですけど えー、PTA 会長、今2年目なんですけどその前は副会長をやってましたのでえ会長にはさっとあの移れましたさらにその前にですね会計監査をやってまして PTA の本部の経験としては4年目になるんですけどその会計監査のなんで会計監査になったかというと別に自分で移行したわけじゃなくて誰かが推薦したんですよね。 誰が推薦したのか未だに分かんないんですけど誰かがとにかく推薦したので私が本部に入ることになりましたでその推薦された紙とか立候補された紙とかを開ける人たちが推薦委員って言われると謎の集団なんですけどこれたったの56人のチームでその人たちだけしかその誰が立候補してるのか誰が推薦しているのかっていうのは分かんないんですよでその 5 6人が見てあ、この人はいいとかこの人は悪いとかそこでジャッジして来年の役員が決まるんですで私たちはやってくださいって言われましてやりますって言うんですけど大体いい誰がいるのかどんな人と一緒に1年間やるのかは何も分かんないまんま告示が出てあこの人がいるんだあこの人一緒だったんだってなるわけなんです大体いい私みたいな主婦が多いのでこのあの人一緒なんだどうしようとかあの人嫌だなとか絶対あるんですよ だ, から本当だったら「誰々さんいるから一緒にやらない」とか「私も来年やるから一緒にやろうよ」みたいな感じで次の1年間のチームのメンバーが決まるのがいいんじゃないかなって思うんですけどそれって閉鎖された空間なんですねでこれを私は何とか変えたいなと思ってまして私今2年目ですけど来年子どもが6年生になるので来年もやろうと思ってますではちょっと規約が変わってないのでこの閉鎖された空間のままやんなきゃいけないんですけど この後ですね私、来年会長やるから一緒にやろうよみたいな感じの流れに持っていきたいなというふうに実は思っています。それから、ですね、あのーまあ、今、ごめんなさい、さっき言うの忘れちゃったんですけど私、主婦枠として呼ばれていると思っているので難しい話はできませんけどちょっと主婦のつぶやきだと思って聞いてください。で次に3、ね、本の矢の問題というのがあるんですけどこの矢というのは1、まあ、本の矢だったら折れちゃうけど3本の矢だったら折れませんというその矢じゃなくて。 やらされている強制感の矢っていうのとやらないといけないっていう義務感の矢というと、えー、やってない人もいるじゃんっていうその不公平感の矢のこの3本で3本の矢っていうんですね、まあ、PTA やってる人は知ってるかな知らない<笑> 知, 知っててはい<笑> でこれが全部反対になったらいいと思うんですよやらされてるっていう感じじゃなくて自分たちで主体的になってやってる今年はこういうことをやろうってみんなで決めてやってるっていう感じになったらいいと思うしやらないといけないっていうわけじゃなくて。 なんかやってる方が絶対楽しいからあのもっとやりたいなっていう雰囲気にしていきたいなと思ってますそ れ, それとやってない人もいるじゃんっていう不公平っていうよりも私もやりたいっていうようなそういった組織に変えていかなきゃいけないなって思っていてこれを全部ね反対にしたいなっていうふうに思っていて今頑張ってるんですけどあの今年入ってきた新しい PTA の人が「あの中村さん 私 PTA 入ってよかったです楽しいですって言ってくれてちょっとずつ流れが変わってきてるんじゃないかなって思いましてあの PTA 会長やってよかったなって今思っていますそれからですねあの私の夫が外資系の人事の担当なんですけど PTA 会長ってすごいスキルだと思うよ俺雇いたいよそういう人って言ってたんですなので今小学校の PTA の PTA で小学校のお母さんは子供が中学校になると 仕事を始めたりとかそういう人が増えてくると思うんですけどあの PTA 会長やってたとか PTA の副会長やってたとかいう人なんかこう優先的に結構なリーダーシップだと思うのであのそれ企業の方から見ても PTA 会長やってたんだぜひうちにおいでよとかそんな流れになったらいいかなと思っててそんな流れになれば私 PTA やろうかな 中学生になった時に私も仕事復帰したいからなんて思ったらいいんじゃないかななんて思ってましてそういった風に私を誰か雇っていただけたら私発信でですね d a 会場をやっていてこんなところに就職できましたみたいな感じでモデルケースになったらいいかななんて思ってますという主婦のつぶやきでございました以上ですありがとうございます 次は鈴木さんの方からお願いします。 皆さんはじめまして。鈴木と申します。えっ、ー、と今日はですね。えー、まあ、警察官の聖書のお話しできることを嬉しく思っております。で。えっ、ー、と、まずあの最初に簡単に自己紹介なんですけども。あのまあ、同じ横浜市在住で、えー、家族としてはえっ、ー、と妻とあと娘14歳の娘ですね。とえっ、ー、と6歳の息子がいますで。 えー、と PTA との関わりとしては娘が今中2なんですけどもちょうど娘が5年生6年生の時に、えー、と小学校の PTA 会長を2年間やらせていただきましたでその間何がしたかっていうとあの池内さんみたいにたくさん実績がなくてあんまりかあの寂しいんですけども、まあ、挙げるとしたら一、えー、つはあの個人情報保護法の改正施行というのがちょうどタイミングとしてありましたので でそれまであの PTA っていうのは個人情報保護法の対象ではなかったんですけども、まあ、新, 新たになったことで、まあ、その対応をえっとやりましたとでそれからあとは会長の間で の,、まあ、あの連絡協議会とかいろいろ名前でその PTA の管の組織があるんですけども、まあ、そこであの毎回何十枚の紙を印刷してまあ配布するっていうのをまあ慣例的にやってたんですけどもそれをまあペーパーレス化したりとかっていうところをやってきた。 やっすみませんで会社は、えー、と IT 系 の,、まあ、あの企業に勤務してるサラリーマンですねなのでサラリーマン会長として、まあ、できる限りのことはやったということですで今日おは、まあ、あの簡単にその自分 の, あの立場をはあのお話ししようと思ったんですけどあの PTA って今いろんなメディアで結構やっぱり批判的な 記事とか出てきますよねで、まあ、やっぱりそういった記事がいろんな「いいね」を集めやすかったりしてそれでまあ取り上げられたらやっぱりみんながこう見てるものだと思うんですで い, あのいろんな課題があるのであの全部話せないんですけど一番何があの問題なのかなって、まあ、私が重要だと思うのはあの保護者と教職員、まあ、PTA は保護者と教職員の集まりなのでそこが多様化してるっていうことがあるんじゃないかと。 で多様化例えばその保護昔はあのお父さんお母さんと言っていたものが今保護者と言いますねだつまり保護者イコール必 ず, 必ずしも両親ではないおじいちゃんおばあちゃんが PTA をやっていたっていいわけですし、まあ、生徒にとっての保護者であればいいわけですで、まあ、そういったことがあったりとか働き方ももちろん変わってきてますあの、まあ、女性が働くってももちろんありますし働き方もいろいろ ありますね、でそういうい昔みたいにお父さんが稼いでお母さんが家にいてっていうモデルはもうだいぶ変わってきているでそれからあとはあのこの辺あの言語とか文化もあの地域によっては多国籍だったりとか、まあ、あと帰国される方がいらっしゃったりとかあのいろいろな文化 の, あの背景も変わってきているんですねで、まあ、社会通念も変わってますしそして法律先ほどの個人情報保護法もそうですけど法律も変わっている。 つまり取り巻く状況がどんどん変わってきている、ね、昔ももちろん多様化っていうのはあったんでしょうけどやっぱり多数派が支配的だったのでそういったことをそこまで考えなくてもよかったけどやっぱりそれが変わってきていてこれを考えなきゃいけないのに既存の仕組みを維持するだけで結構精一杯なんですねその去年やってきたあのプリント作りをもう一回やらなきゃとか総会 の, の準備をいつまでしなきゃとかそういったものに大変追い立てられるので、まあ、これをやりながら 新ししいい世界にどうやってて対応していくかここの歪みがいろんなところにきていて、まあ、結局それがその入る入らないだとかそういったところにやっぱり不満として噴出してきているでそれがインターネット通じて広まっていくっていうのが、まあ、現状の状態なのかなと思っていますで、えー、とこれを解決するためにあの、まあ、こうまさにこの「高読 PTA」っていうところまでこれを話したかったのは何が必要かで私まず考える1個目 皆さんこの中でお子さんがまあ学校とか幼稚園保育園に通っていらっしゃるとかっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいます。その中でじゃあその PTA 保護者活動に積極的に参加しているという方、あ結構。あこれはすごいですね。<笑>素晴らしい。<笑>素晴らしい。これをこれを全国のなんか小学校中学校幼稚園保育園すべてでこういう割合にしたいんですよ。あのやっぱり。 自分がこう何か例えば業務を改善しようあのスプレッドシートを使って少し管理しましょうといったところでやっぱりお母さん方からの 反, あの、まあ、やっぱり反対ってすごく強いんですねいや、分かりませんそういう新しいことはしないでください、会長とかっていうのを<笑>すごい言われてそうなると参加する側も IT をやっている人たちが参加しづらい雰囲気が入ったってやっぱり反対されるよねとか。 なんかあの人ちょっと新しいから排除されるんじゃないかと思っちゃったりその入りにくさが生じてこの鳥と卵の問題がどうしても生じているでこれがあの変わっていってどんどん ICT を,、えー、とを扱える人がどんどん参加していくっていうのはまずは大事なのかなとでその上で、えー、とお金もやっぱりきっちりと使っていかないといけないのでそのインフラ例えば Wi-Fi を入れるにしてもお金かかりますメール配信にしてもお金がかかります、まあ、そういったものをその えー、とどうやって予算化して作っていくかとか、まあ、それからサービスその先ほどあったグループウェアとかもあれもまあもちろん無料で使えれば一番いいんですけど、まあ、多少はやっぱりお金がかかったりしますので、まあ、そこをいかにあのちゃんと予算化して承認を取って実行していくかっていうことが大事になるだろうで、えーとまあ、それを最後実行するというところで、まあ、さっき言ったその PTA はどうしても人が入れ替わるので。 継続的にやらななきゃいけないけですねだから来年本当に自分ができたとしても来年これを引き継いでくれる人はいるのかいないのかとかっていうのは常に不安に思いながらやっていかないといけないんですけど、まあ、そうならないようにあのきっちり と,、えー、と新しい人を入れてそれが引き継げるっていう仕組み、まあ、その仕組みの一つが先ほど中村さんがおっしゃったあの推薦委員の少し改革だとか、まあ、そういったものがあると思うんですけど。まあ、そういった仕組みづくりあのを えー、と雰囲気とお金と仕組みのえと改革をこれからしていかなきゃいけないんじゃないかなまあそこにこう皆さんがいろんな議論ができたらいいなと思っております以上ですどうもありがとうございます続きましてあの林さんの方から 高いところにもあのリテラシーの高さを感じていただく。そういう人が古いのをどう対応していくかっていう物語です、ね。はい、じゃあ見事スタート。はい、皆さんこんにちは。林と申します。あの元 PTA 会長です。ですので私はあの電子化に取り組んだ元会長がこれから PTA を担っていく皆さんに勝手に電子化の申し送り事項を作りました。 まず自己紹介なんですけれどもえと一応私デジタルトランスフォーマーを名乗れると思いますあのコード法的に見ると80年代に PC をいじってまあベーシックとか DTM の走りとかドッターとか好きでやってたんですけど90年代は化学者になろうとしていてだけどコンピューター得意だったんで今でいうプロボノ的に学術情報の電子化のお手伝いをしてたら。 そそれをそのまま仕事にして、て、て科学学研究を辞めて、えー、いわゆる学会の電子ジャーナル開発をししきた人間です。しかもですねそれがまあ2005年ぐらいからさらに電子化じゃなくてそのまま今で言うデジタルトランスフォーメーションって日経が推してますけれど、まあ、ただ電子化するんじゃなくてその元の本質のサービスを根本から変えるっていうことの重要性にまああの 経験で築くことができて科学と科学者の変容ということで、ちょっとこの話でいつも60分ぐらい話すんですが、オープンサイエンスとか研究データの共有、ガバメントオープンデータとはまた違う、法的資金を投入した研究成果をどうやって効率よくシェアをして、イノベーションにつなげるかという政策づくりをやっているのが私の本職です。でですねで まあ、それ今日お話しするのはその時に得られた知見を PTA にまあちょっと活用したらまあこんなところまで来ましたっていう話なんですけれども実はそれを狙って PTA になったわけではなくて先ほどありましたようにあの PTA ってなんかやったら損みたいな流れの中でですねかみさんが本部役員をやらないといけないように追い込まれてで男性副会長だったら楽だからあなたやってくれないって言われて瞳悟空で副会長を1年やったら。 そのまま会長を4年やって会長の4年目には江東区にある44校の PTA 会長の会長まであの結果的にやるという人間やったという人間でございますでですね、まあ、PTA でやったことなんですけれどもま あ, あの運動会の支援とかお祭りの運営とか餅つきとか、まあ、行事運営をやりながらですね仕事の知見を掲用したんですけど別に大したことやってなくてですね、まあ、いわゆる見える化と情報の見える化と 共有でコミュニケーションを促進して楽楽、まあ、クク連絡網とか GoogleDocs とかもうそこにあるのを使えるものをどんどん使いましょうあるいは区があのなんか不審者情報とか流す一斉メールっていうも の, のサービスあるんだけどそれの頻度がすごい使われる頻度が低いのでその運用ルールをよく読むと校長が判断すればあのいつ送ってもいいっていう情報があったのでそれをうまく使ってお金を全くかけずに。 あのえっと、運動会の情報とかその手の情報を流すというような、まあ、そういうこうちょっと知恵を絞った電子化をやりましたで、まあ、そこをベースにあるのは要するにコンピューテーシナルシンキングを踏まえてプロマネをするということとあとモチベーション形成です えー、先ほどもありましたけどその、電子化したいっていう人が保護者の中にいても、あの主球派とぶつかるんです、うちの場合は副校長先生が神大好き人間だったんで、そのバトルが始まったので、なぜか私は本当は電子化したいんです、すそれを仲裁する役とか、まあ、むしろ そ, そっちの方を大事にやった人間です、あともう一つはですね、どうせやるなら楽しくやりましょうよ、その背中を子どもは見ていますって言ったら、それをスピーチで必ず言うようにしたら、 あの一応本部役員が立候補で全部埋まるようになりました、まあ、そういうモチベーション形成をしながら電子化もやるとでもあとこれは Code for BT 大事だと思うんですけどレガシーへのリスペクトもだすごく大事にしました紙冊子で、えっと、あのいろいろお便りとか情報を送るんですけれどもそれを全部やめるってことは や, や, や, や, り, やりませんでしたあるいは広報誌広報誌の寝化なんていうのをやってるところもあったんですけどうちの学校はまだちょっと早いっていうことで えー、と物で渡さないとお母さんやお父さんと子どものコミュニケーションが生まれないみたいなこともありうるのでその辺は皆さんの学校の環境に応じて、えー、その古いもの古いもの一見古いものもその古い雲も残ってるにその理由があるのでその理由をリスペクトしてから電子化するっていうのそれが大事だということですねであのまだ途中ですけれど途中で皆さんに渡したいんですけど要は今ある PTA にあるサービスを電子化して その電子化をサービスを拡張するまではいいんですけどその先に未来はなくってもともとやりたかったことは何なのって振り返ってこっち側からデジタルネイティブにツールやサービスを作らなければいけないこれがだから Code for PT でやるべきことだと思います例えばでこれはまあで単なる電子化の例なんですけどそど45校の連合会長の ただ単に名簿を作ってですねあの、会長会に出席しますかあの、緑ポロって統一する T シャツのサイズの何ですかっていうのを全部見えるようにしただけなんですけれど、これで何が起きたかっていうと、えっと、45校もあると地域ばらばらだから、没交渉の学校とかたくさんあるんですけれど、これを見るとですね、隣が見えて、コミュニケーションが進んで、大、え、体、っと、いい全体会長会って、この44校に集まる会の後に、 飲み会をやってもみんなそれぞれ地域の方に戻って飲み会やってたんですけれどこれをやるようにやってあので懇親会の出欠も取るようにしたらもう全員が集まるようになってそれであの情報交流が進んだちょっとしたことをやるだけでも PTA は今あのあの十分変わり得るという状況でございますあとそれから行動法 PTA で、PTA の電子化っていうとやっぱりスケールアウトスケールアップとか 共通化とかあると思うんですけど、なかなか難しいということも、連合会長で実感しました、実はその東京都の教育イベントであの、豊洲とか人口が増えている地域で、PTA 活動をどうやってるのって話をしてくれてる時、ちょっと歴史調べたら、ですね、まあ、結局、それを中身、ちょっとお話しできないんですけども、一、まあ、つとして同じ PTA は存在しないって。 その地域の発達に応じて発展する歴史を繰り返していることとかあの別にですねあの、PTA の問題ってもう PTA 第1回協議会っていうやつの、えっと、活動報告を見たら PTA の存在意義とは何かみたいなものをとって昔から実はこの問題っていうのはあの問われ続けているっていうことが分かりました。であの や っ, てみるとやってみるまでわかんないんですけれど池内さんが冒頭しちゃった教育ママの活動とか全然関係なくてむしろ地域と学校と保護者が子どもたちにどう向き合っていくかという活動が PTA 活動の本質であるというそれを前年当衆でやればとりあえずお役目を終わって卒業できるって保護者が増えると PTA って何なのみたいな話にまあなっちゃうわけなんですね。でという感じで PTA を取り巻くようにすごい複合的で例えば保護者世帯のカラーで多くはマンションのカラーで色濃く影響を受けますタワー型マンションが多いとですね、やっぱ上にあんまりネガティブなこと言ってくないですけど上に住んでいる人が先生にきつく当たって先生が不登校になっちゃうとかですね。<笑>あのそのもうちょっ と,、えー、っとモデレートで言うとやっぱマンションのその。 価格帯が大体その世帯の収入を代理変数になると教育もそこで大体の規模が見えるとかありますしあるいは全然違うベクトルで世代の差でやっぱガラケーからスマホに変わるとか LINE になれるとか今スラックまで行こうとしてるけどなかなかついていけないとかいう話もありますそれから学校の家電も先ほど言いましたけど副校長先生がやっぱり。 実は校長先生よりも副校長先生の方が実務としては PTA のコミュニケーションが多いのでそのカラーとどう付き合うかとかあと地域ですね、私のいる学校は幸い、町会1個でよかったんですけれど近隣の小学校は町会が17個あって PTA 会長が変わるときにその町会の会長に1人ずつごのご挨拶をしてもらわないと会長になれないなんてそんなところもあったりとか あ, あります。で 当然ですが、ボランティアベースなので PT 会長って何の権限もなくて PT 会長やるのはとにかく謝って回ることっていうのがお母さん方の間で 謝, れ謝るのが一番大事な仕事とも言われています。ということでこういう複合性から考えるとですね、ステークホルダーの IT リテラシーを平 準, 平準化するっていうのも難しいですしスケールメリットを生かそうと思ってもなかなか難しいだからデジタルトランスフォーメーションまではまだまだちょっと電子化をまずやってそこからやれるという。 話になるだけど実は一ついいことがあって期間限定なんですよ1人の人がずっと居座ることができない小学校6年生のお子さんが卒業したら会員は終わりですこれは何を意味するかというと世代交代が構造的に進むこれを目にちょっと考えれば、まあ、伸びしろはいっぱいあるんじゃないかというふうに、まあ、考えるべきだと思うわけですということで行動法 PTA の本質っていうのは、まあ、今 PTA の電子化まで私やりましたけれどその 電子化は本質的ではなくてです、ね、その役割ですね、本来、果たすべき役割をデジタルネイティブにこれから最適化していく、そのためのツールとは何か、そのためのサービスとは何かと考えるべきで、そのために置かれた環境用意を踏まえた全体最適化とデザインをもとに、世代の交代を見越した、やっぱり世代が変われば、ツールの慣れも全然変わるので、タイミン グ, ミングがすごいというですね、タイミングのよいサービス導入が求められると思います。 でこれからの p k のデジタルトランスフォーメーションによって子どもたちのための保護者学校地域の新しい姿が生まれることを期待して元会長としての申し送り事項とさせていただきますご清聴ありがとうございましたどうもありがとうございましたあのせっかくですのでどういう形で進めたらいいのかわかんないですけどもあの質疑応答ていうか何か あの質問でもいいですし、ご意見でもいいですのであの、フロアの方から何かいただければありがたいなと思いますけど。 話伺って、えー、特にですね、あのー、この数年でかなりあのスマホ、少なくともスマホを持ってる人はものすごく増えて、ー、IT 嫌いっていう人はかなり減ったかなと思うす。 スマホはの普及率はやっぱりすごい高いなと思っていて私自身あの会長になって一つのメリットをこうっ個感じ上げるとすればあのかなり LINE の, あのスキルが上がったなとあのどういう時にあのどうい う, こうスタンプっていうんですかねあれをこう送るかとか、まあ、そういうのはやっぱりかなりこうあのスキルが上がったのは、まあ、た例えばその子供とのコミュニケーションだったりとか、まあ、そういうのにも。 あの進進くかなと思うのでそういう意味では LINE はすごいやっぱり活用してるんですけどもただやっぱり一方であるのはあの LINE どろまりってあったと思うんですけど基本的にはスマホでできることっていうのはなんか情報を受け取ったりするだけで逆にこうパソコンでやるような表計算だったりとかあのプログラミングだったりとかそういうのっていやっぱりスマホではできないっていう部分があってやっぱり。あの 逆にパソコンを使う技術スキルが下がっているというところがやっ一番大きくてあのそこは逆にこうデジタルトランスレーションみたいなことを考えていくときには逆に弊害になっている部分もあるんじゃないかというふうに思いました、はい、ご指摘の点は非常に悩ましい問題で答えがないというか。 プレゼンの繰り返しにもなるんですけど、やっぱその置かれている学校の例えば、本部役員さんのやっぱり、あの一番下といったら失礼なんですけど、やっぱりその誰でも使えるところのツールでやっぱ整えざるを得ないという状況があるかと思います、私の時はまだガラケーの人がいらっしゃったので、それをあの LINE の前にまずスマホというか、のえっと、Google の Gmail が使えるようにするというところからがまず一つの転換点。 その後はラインが規定で、さっきちらっと申し上げたスラックまで行こうとされているところもあるけれど、あのやっぱりなかなかそこまであの統一的に行けるのは難しいというところがあります、ただ、あの局所的な事例で、えー、もう10年以上、ですねミ i シ i のクロ、えーンをサーバーに導入して、PTA 会員がミ i シークローンの中の会員としてコミュニケーションを取るというのは、PTA を立ち上げた、やっぱ新しい学校だと新しいことをやりやすい。 そういう形でもうあのプラットフォーム化してやっているところもあります。ですので、まあ、これが皆さんの学校にそのまま当てはまるかどうかは、何べんも申し上げましたいろんな環境をより踏まえて、えー、決めることなんだろうなと思っています。あの私もですすねあのスラックが一番いいいと思っていますただあ の, ミドリップの ピーレの方でですね あ, のあっちの一番端の池内さんがスラックに招待してくれたんですねで私はスラックを会社で使ってたことがあるので使いこなせるんですけど他の3人の方も招待したんですけど入ってこなかったですよねだからちょっとの世代が上の方だと40代後半の方であんなにそういうのをやったことない方だと使いこなせなくって逆にあの大変なことになってしまうので本当はスラックであのその時の何でしょうかあの カテゴリー分けができたら一番いいんですけど今はもう LINE で仕方なく「この話いつしたっけ?」ってずっとずっと前に戻って探してるっていう感じそれが現状ですちょっと変えていきたいなとは思うので PTA でよく「PTA で使えるツールを作りました」みたいなたまに Facebook で広告みたいに流れてくるんですけどまだそれ使ったことないですけどなんか是非すごいいいのがあったら作ってほしいなとは思ってます。 大体皆さんおっしゃった通りなのです。で、えっと先ほどあったように一番下にやっぱり合わせざるを得ない。あの精神的なことができる人はいても、あの私の場合だと役員10人ぐらいいてたった。1人 line をやりたくない。絶対やりたくないという人がいて、そうすもう line グループできないんですよね。で、まあそういった。やっぱりあのそこの底上げというか、あのがすごくキーになってくるのかな。とまあ、1つはあの？ エデュケーションといいうううかあの使えるるようにみんながするっていう社会の力も必要ですしあとはその共通のプラットフォームみたいなものは今やっぱなくて、まあ、どちらかというとゲリラ戦各校で一生懸命仕組みを作ってバラバラにやってるんですけど、まあ、それを連携するような動きが出てきたらいいのかなというふうに思っています。 今年も、昔 PTA やったことがあります。林、えー、さんに今日は招待していただいてきたんですけども、えー、とその電子化とかツールの話もあるんですけどもぜひ皆さんが PTA 会長だということなので伺いたいことがあってあのお話にあったプリンシパルとエージェントの話にもつながるんですがどうしても PTA って学校のために先生のためにお手伝いする側面があると思うんですけどそうではなくて、まあ、ぜひ。 良 い, い例と悪い例を少しずつ挙げていただきたいんですけど、その学校の言いなりになってお手伝いに終始してしまった例と。もう一つはできれば、p t てから能動的に、あの企画して立ち上げた何か。本当に些細なことでもいいんですけど、そういう取り組みがあったんであれば、ぜひそれううものを伺いたいなと。ちょっとそっちの元気の出る話がないと、続けていけないと思うので、ぜひそういう例があれば教えてください。ありがとうございました。あの、そういうこう、本当に保護者、起点で何か。 あの新しい取り組みをやられたこととがあるかとかそういった質問だと思うんですけど、ね、何かものすごい些細な話なんですけど親子で一緒に何かできるイベントっていうのが PTA で主催できたらいいなと思ってまして毎年夏休みに親子木工教室っていうのはやってるんですけど夏休みなのでなかなか参加者がそんなにたくさんいないんですねなのでしかも男の子が多いので女の子も参加できるようなイベントって お料理かなって思いまして去年からですね親子おふれあいクッキングスクールというのを始めました年に1回だけなんですけどあのそういった PTA で PTA に入ってるとなんかイベントあるからいいよねって思ってもらえると、まあ、PTA 辞めたいとかそういう人が少しでも減 る, と減るかなと思いましてうちの学校には辞めたい人はいませんけれどもあのそんなにあに楽しくできる PTA 楽しい PTA に入ってるから うん、出れるイベントがあるみたいな感じに持っていきたくて去年からやってみてみいますあとはあの学、うん、それはプラスな方ですけどマイナスな面っていうのはそんなになくてうちの学校でははっきり言って PTA って何のためにやってるのってこの間話し合ったんですけど、まあ、学校の先生のお手伝いって感じだよねみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、それでもあの学校の手伝いをするっていうのが楽しくやれてる人が今の本部のメンバーにいて。 で校長先生とか副校長先生もすごいいい人でいつもありがとうって言ってくれるのであの気持ちよくやってましてマイナスっていうところはないんじゃないかなと思います以上です、えー、っと私の経験で一つお話しすると一、えー、つは、まあ、学校のためにっていう例であの 運, 動会運動会の、えーまあ、昔は校庭開放してみんな来てねっていう感じさ最近やっぱそれもやっぱり。 安全上の問題もあったりして、まあ、ガードマンを雇わなきゃいけないとでその雇うためのお金ってなぜか行政からは出ていなくて、まあ、これは結局 BTA からじゃあ出しましょうということで出しているんですね、まあ、それはちょっと学校のためにしているなというと例なんですけどで同時に、えっと、学校その運動会ってあのもう皆さんあると思うんですけどあの運動会の前の日朝から並んだりとかもう下手したら 前, 前の夜から徹夜して並んだりとかそういうその場所取りのためですね でまあ、それを少しでも改善するために、まあ、先生方とお話ししてあのちょっとじゃあここの学校の設備ここら辺使わせていただけませんかとか、まあ、その分ちょっと警備増えちゃうんでお金少し上がったりはするんですけど、まあ、それはしょうがない と, とかまあそのお互いに知恵を出しながら、えー、と少しそのまあ行列を改善するための結構建設的なお話し合いがその校長先生校長先生とできたりしたんですね。 まあ、なのでまあそれは災い転じてというかもともとそういった負担はあったんですけれども逆にじゃあより良くしていくためにどうしようというのをうまく使えたのかなとい う, ふうまあそういった形でやっぱり双方向にあのアイディアもしくはリソースを出し合って改善していくのが積み重ななっったらいいなといいとううふうに思っています私からはあの他校の例で凝縮なんですけれども。えーとえー 震災の後とに体育館にお泊りをするというイベントを PTA が主導して学校の当然学体育館をつかで学校の協力を得ながらやっていったっていう例は非常にあの時期を得た活動だったなと思っていますでそのデそうですねでそれを毎年や実は毎年やってないんです 毎年やろうと思うとやっぱ貧币の活動のどこかを削らないとただでさえ負担感のある PTA 活動にってことになるのでそこのコントロールが難しいんだと思いますですので私の代でやった仕事の一つは、えっと、文化委員会 と,、えっと母体委員会っていう、まあ、運動会のお手伝いやスポーツの応援をする委員会とあと文化委員会で講演会をやったりとか。 その活動を、まあ、事実上統合していい委員会を減らしてとかいうことをコンセプトでやっぱりやらざるをえないやらざるをえないっていうとちょっと否定的なんですけどやっぱり前からやってるから や, やるっていう意味はなくてですね長くなって恐縮ですけれどもあの講演会っていうのも平日の午後に。あのあ えっと、立派な先生とかすごくあの教育的に本当に本当にタオル持っていかないと大変な映画とかを 流, 流すんですよいいのだけど今はやっぱり共働き世帯でうちの学校もお母さんの半分以上が働いてると平日の午後にやっても人来ないんですよだからそれをいつまでやるんだっていう話がやっぱあってそれはそれでちゃんとしっかりいい意味でリストラいリストラをやっぱりやるっていう そ, ういうそういうことを追い込まないのも重要そういう意味で。 ありがとうございます今のいい意味でのリストラーをするのが重要という話でおそ、まあ、らくやめた方がいいだろうと思みんなが思っていることをやめるときは、そのえっと、カピティア会長 の, その意思決定でやめるのか、それともなんか合意形成みたいなものが必要なのかでもし、合意形成が必要だとすればそれをまあ何らかのツールで支援するとしたらどういう可能性があるかというのをちょっとお聞きしたいです。多分はいさん 実行委員会形式を取っていていそこでの決議もしくは一番上は総会でっていうやっぱり合意形成会長の独断で決めるっていうところは多分私が聞いてる限りほとんどないと思われますですのでその合意形成に持っていくまで繰り返しの話は会長って何の権限もない人なので、うん、<笑>むしろマーケットを正しく見て今ならこれを通せるなっていうのを掴み取る自分がなんかグイグイこうするんじゃなくてあもう。 あの文化の人たちもあんなに頑張ってるのに、かわいそうだよねっていうところから聞き出してやっていくれて、そういうちょっと仕事のねあのプれ、黒丸とはちょっと違ったあれが、あののがあのかとありがとりうございますなんか時間もかなり限られてきてて、あのなんですけども、ぜひあの、あ c o d e 4 p t へってなんかできることあるかどうか、<笑><笑><笑>そのなんかヒントみたいなもの、なんかちょっといただけると。 え<笑><笑>マジでハハハすみません株式会社学校の山田と申しますけどありがとうございましたえーとヒントですねあのいや僕は弊社あの不審者情報を公開するサービスを運営していることもあってあの PTA さんがよく、えー、活動していらっしゃる安全パトロールに非常に関心がありますであのというのも安全パトロール自体をこう PTA でやった情報がもうすごくアナログまさにレガシーな状態 で紙でこう配って通っている親御さん内だけの情報共有で終わってしまっているってすごくもったいないなと思っていてまあ本当は言えばうちに投稿してほしいっていうのは本当の気持ちなんですけどまあそれはいいとしてもなんかもう少しこうデジタル化して例えば最近 Google マップ使うとかなんかこうそういうような形でやったりしたらもっとあのやりやすいし皆さんもどこの場所が危ないかっていうのも。 認識しやすくなるんじゃないのかななんてそこはまさに ICT とかで解決できないのかなとか考えたりしてるんですけど実際皆さん の, その学校とかでこうそういったパトロールに関してそういう ICT の活用とかをされている事例とかはあったりするんでしょうかはいうちはや ICT は全然活用してなくてあの必ず毎日1回あの校内パトロールっていうのを誰かしらやる形になってるんですけども。 それの負担が大きいからやめてくれっていうクレームはいっぱい来ました<笑>平和なんですよねだから何か あ, あるとやっときゃよかったなっていうのがやっぱりパトロールで普段平和の時にやっても何もなかったねっていうのを確認して終わるっていうのが結構多いかなというイメージですねありますか。ICT の活用直接の答えじゃなくむしろ 顕在化しているニーズなんですけれど、えっと江東区でやっぱ事件とか発生した時にですね。校長経由の情報が実は地域によって全然伝達の内容やスピードがバラバラで、それはいつも問題になっています。だから、逆にえっとで教育委員会の方の。まあ、現状を考えた時にそっちをデジタルトランスフォーメーションするのを待つよりもこっちの保護者側の方でそういう情報がどっかで。ただちゃんと裏の取れた情報が出た時に。 速やかに伝わるようなプラットフォームというか、なんかそういうあのツールの手段を考えるっていうのが、この Code4PTA の一つのアイデアになるなと、いただいた質問に答えるんじゃなくて、それをアイデアにつなぐっていう形にちょっとお答えしたかったすでは。はお願いします えっと、質問ではなくて、コードフォー PTA に向けての意見になるんですけど、えっと、私今、今、えっと、目黒区で区議会議員やっていて、えっと、PTA 活動もあの役員にはならないでほしいって言われているので、なるべく重たい委員会の、えっと、リーダーを務めているんですけどあの、PTA の方と、あとやっぱり学校の方も一緒に ICT 化を進めないと、例えば校長先生に、やっぱり電話とか。 あとやっぱりお手紙私に直接昼間の学校に行かなきゃいけないとかも結構苦痛 で, で、えっと、その一方でやっぱり、えっと、私も学校の ICT 化進めてほしいで PTA 会長には ICT 化進めてほしいって両方に言ってはいるんですけどやっぱりじわじわじ わ, じわその PTA からの学校への要望例えば今回だともう PTA 連合会から、えっと、予算要望を出したときに ICT 支援員学校に増やしてくださいとか あとは今回やっぱ台風15号があったのでやっぱりそのリアルタイムでの登下の校の情報発信やってくださいって言った時になんとなくなんですけど LINE での発信を学校が始めるかもなみたいな今機運が来ていて昔だとファックスって必ず PTA とか学校に入ったらつけてた時代があったと思うんですけどそれが今度はやっぱりスマホで LINE がないと学校からのリアルタイム情報が入ってこないっていう状況に多分これからなっていくと思うので。 まあ、PTA からもやっぱりリアルタイム情報をくださいと今時、メール見ないのでやっぱり見守りメールって目黒区は使ってますけどメールじゃなくても LINE ですよねとかそうい う, こ う, なんだろう PTA からも押してもらってで議会からもあの押していくのである種、政策的な部分になってしまうかもなんですけどあのそういった PTA、連合会ってそれなりに力があるので推し進めてもらいたいなと思います。 ありがとうございますそういう意味では安全安心情報という意味ではうちは見守る目という東急のサービスを使っていてそれが各保護者学校から保護者への連絡次第にもなっているというところでそれを LINE に置き換えていった方がより良いという部分は確かにあるかなとい う, ふうに思いますしあと1つ最後に思ったのはそういう意味では各校でそれぞれ取り組みがあると思うんですけれどもそれを共有する。 だけでもあのこういう事例があったからこれ使ってうちでも導入してみようとかそうい う, こう取り組みを横で共有して、あのー、さらに発展させていくっていうかそういうプラットフォームみたいなものが、あのー、本来はニッピーとかシピーとかの役割ではあると思うんですけれどもそういうものを、まあ、もう少し草のレベルで。あのー デジタルプラットフォーム上でやっていくという取り組みが一つありうるのかなというのを私は感じましたもう終了ということなんですけれども何かあの一言最後感想でもあれば<笑>ということですね今あのこの場に先ほど鈴木さんの質問であの ICT も分かりそれであの学校にも教育にも関心があるっていう人がで実際にやって 会長やってるっていう人がこんだけいるんだなっていうことが分かっただけで私は非常にこうあの勇気をいただけるセッションになりましたあのつたないあのセッションの進行ではありましたけれどもあの参加していただきましてありがとうございました